シャケサンバ ー, スタートですおてかわいくはいはいはい、はいい薄くすんで。 「しゃけしゃけしゃけしゃけ」「し尻をくってかわ 上「上下上下下下」下「鮭鮭鮭鮭鮭」「尻をくってかわいく」「<音楽> 上, 上, 上, 上, 上下 上, 上下下下下鮭鮭鮭」<音楽>「はいはいはいはい」はいはい はい みんな盛り 上, がってる上上下下下シャケシャケシャケシャケ」「しりよくってかわいく」 はい、どうもありがとう。元気に踊りました。みんな笑顔いいですね。えー、もう一曲踊れる大丈夫笑顔でいられる